をこう重ねるとこちら2枚の変更板はそれぞれ元々この状態ですねこの状態のものを片方だけ。 90度変更の向きです、ねえー、まあ別々の変更版をあの同じ大きさにカットしたものです本来この状態ですね変更の向きがこの状態なんですけどこう傾けるとちょうど同じ大きさなので紛らわしいんですけどこの状態であの光がこう遮断されるというそういう状態になります。 これをガラス瓶の側面にそれぞれセットしますね。重ならないように。ちょうどいい感じの大きさの瓶があったので、ね、まあ、多少重なっても構わないんですけども、こういう状態になりますね。見る方向によって光が下に当たるところがあるととですね。で、この中にですね、 セロハンで作ったルもうこれすでにあのツルを折ってあるんですけど結構ちっちゃいですね、まあ、瓶の大きさに合わせてセロハンで折り鶴折り鶴でも風船でもいいんですけども鶴、まあの方が可愛いかなと思って鶴にしました、ね、でこのまま入れてもいいんですけど高さ的に何か台になるもんですねそれう薬帽子があったので しぼしをこんな風にくしゃくしゃにしてですねテープでまあこれは単にこう高さ調整でしかないんですけどもこの状態にしておいて。 瓶の底に紙の台をセットしてですねあとはこのセロハンのつるを上にのっけるだけですこれはあと側面から観察するだけですね 側面の2枚の変更板がちょうど重なって見えるところですねこの暗くなっているところありますよねその間にセロハンのツルがあるんですけどもちょうどそのアングルでセロハンがこう虹のようにですねカラフルになって観察できるというものです 背景が白だと見やすいんですけどこれあの窓の外ですね背景を空を拝見して透過させてみても結構カラフルに見えたりなんかします。もちろんそのまま見てもですね 透明なんですけどもこれはのセロハンだけじゃなくてあのプラスチックの容器ですとかねスプーンですとかそういったものでも同じような現象を観察することができます。